皆さんこんにちは。成沢です。どうも先日ネオアイズ彗星の vlog をアップしまして、たくさんの人に、えー、見ていただきましてありがとうございます。あの後、もう1回推星の撮影行ったんですよ。で、雲の隙間から無事。 彗星を見ることがでできたんですけども、まあ、今その SNS でも彗星の情報いっぱい出てて見たい人撮りたい人いらっしゃると思うんですけども私2回彗星の撮影経験してやっぱり初めててての方っっ難しいなっていなう印象があるんですねとっても明るい彗星なんですけどもやっぱその見るなり撮影するなりにはちょっとコツがいるなと思いまして経験をもとにですねネオアイズ彗星こういう風に見たり撮影したり。 してみるといいですよっていう、まあ、自分の勝手な見解ですけどねそういうアドバイスを皆さんにお届けしたいと思います。それでは行きましょう ちょっとねまだ見えるよこれまだ雲越しだからねこれ一応まだすごいすごいだって動画で見てこれ動画でこんな落っ て, てんだようわなんじゃこらまず水星どこに見えるのかっていうところでスマートフォンで使ってくださいビクセンのコメットブックっていうアプリが一番使いやすいと思いますコメットブックを起動しましてネオアイ彗星が何月何日に、えー、何時に えー、どこにいるのかっていうのを調べられるアプリです。これはまあこう遠くしたり近づけたりアップしたりできます。で全角がこう見える感じですね。デイをこうスライダーをこう直接操作してもよし、えー、タイムを直接操作しても良しなんですけど、こう長押しすると今デイを長押ししました。そうするとこう矢印が出てくるんですよね。でこれでちょっとずつこう帰ります。 同じくタイムこれビクセンのアプリ全部こうなんですけどタイムを長押しするとこの時間をこうちょっとずつこうずらすことができますまあこれは基本的な操作方法なんですね左上をご注目くださいえこう水星今左上ネオワイズになってますけどもえこの左上のところをこクリックするといろんな水星の情報が出てきますまあ暗い水 星, 星明るい水星いろいろあるんですが今はネオワイズ水星をこう選んで 年間水位差が中心に来るようになります。で、左上の情報のところですね。日付と時間がまず示されてますね。それから高さ、それから方角、えー、それから近日点通過日、近地点通過日っていうのがあります。高度は高さですよね。えー、高度に関してはこうじ手で高度を高さを測るっていうやり方を以前にアップした日食の動画のところでですね説明してるんですよ。 えー、一番最後のところだったかな。で、ご存知じゃない方はそこを見てください。近日点通過日って書いてますけど、これは水星が太陽に一番近づくときなんですね、えー。水星が一番太陽に近づくと、えー、一番その、えー、明るくなるときになります。で、それを過ぎたときがまあ太陽からどんどん離れていくので、撮影観測には適してますよっていう時期に入ります。まあ、今がまさにそれっていうことですね。で、その下に近地点っていうのがあります。近地点は。 地球に一番近づく時です。で、このネオアイ彗星7月23日が近地点、つまり彗星が一番まあ大きく見えて、えー、近づくわけですから明るく見えるはずなんですよね。まあ彗星次第ですけど、近地点っていうのが7月23日が観測のピークってことですね。今まではネオアイ彗星朝方見えてたんですけども、えー、今はそれ夕焼けそれから夜にかけて見えるようになってきます。例えばえっ、ー、と今日は 明日日が7月17月なんですよで例えば17日に合わせましょうか7月17日、はい、4月17日での、えー、夕方ですよねでここで大事なのが、えー、日没時刻を調べておくっていうのが大事ですねでちょっとアプリ切り替えてムーンブックっていうアプリを出していますでこのアプリを使うと日の日の出日のり 日が沈む時間帯というのは調べられます、えー、左上の月のマークを使うと月のマークを押すとこういう画面が出てきます17日を押してみましょうそうすると、えー、日の入り日没時刻が18時59分ということですねこれ太陽が昇ってる間は観測するのは難しいですなのでこの日の入りの時間帯以降が見える可能性が高いと思ってください じゃあコメッットブックに戻ります2回経験して思うのはだいたいその多分この日の入り日没時刻から1時間経つと結構見やすくなると思いますなので時時ぐぐららいいにしてみましまょうか8時ぐらいですね約北西の方角です方角はに関してはスマホのアプリとかでそのコンパスアプリもできますしこの左上ネオワイズっていうところをクリックして製図表示を選びます。 そして右下 の, この丸いボタンを押すとデバイス水準モードって自分がこうどこの方角を見てるのかっていうのが調べることができます。だこれをかざしてあこっちにいるのねというふうにえ調べてからまたこのネオワイス彗星を選択してそっちの方角を見ながらえとどこにいるのかなって見るのがいいんじゃないかなと思います。 このタイムの上にあるなんか円盤のマークこれを押すとネオワイズ彗星がどういう軌道で動いているのかっていうのをこれ調べることができます上に上げたり下に下げたりするとこういうふうに角度が変えるんですけど彗星って軌道があるんだなっていうのがまあ分かる宇宙の面白さがちょっと体験できる要素もありますねネオワイズ彗星の現状ですけども一番明るい時期を今過ぎてどんどん暗くなってきているようですただ えー、7月下旬には大体2頭3頭ぐらいの明るさになるんじゃないかなというふうに言われていて、まあ、3頭あれば十分撮影はできるで目で見る時も夜になっていればそして双眼鏡があればバッチリ見えると思います肉眼で見るのはちょっと厳しいなと思います角はね見えるんですよ角は明るくて見えるんですけど尾まで見えないんですねで双眼鏡で見ると角も尾も見えます 実際双眼鏡で覗いた時の、えー、イメージっていうかそういうのに近い動画を撮ってきましたこういう感じですどうぞ大体いいこれが6倍とか8倍ぐらいの双眼鏡で見た時の大きさっていうふうに思ってくださいちょっとねカメラで撮ってるのでノイズ多いですけど実際はもっとねこういう赤いチラチラしたやつとかないんですけど 結構、ね、迫力あるんですよすっごい綺麗によく見えますんで水、えー、星ネオアイ水星楽しみたい方双眼鏡が絶対あるといいですで今ここにずらっと並んでる双眼鏡ですねこれ、えー、とこれらを使って私水星を見てきましたで一番ちっちゃいやつ、えー、と倍率が6倍でここの大きさが 16mm ってことですね6倍の16っていう双眼鏡なんですけどこれでも見えたんですけど ちょっっっとやっぱりり物足りなかったこれですねこれ8倍の2 5ミリっていう双眼鏡なんですけどもこれでも大丈夫ですこれでも見えるんですけどやっぱりちょっと物足りないんですねじゃあどのぐらいからその迫力あって見えたかっていうとこれですねこれビクセンのアトレックライト 6×30 っていうやつなんですけど、えー、これ6倍のここが 30mm ですね。 で6倍でも十分見えますこのぐらい明るいと結構見てておお水星だねーっていう感じがします。あとこの上の 8×42 っていうやつですね。よく見えましたすごくよく見えました。はい、でこのの上にあるのが これ 7×50 ってやつですねここまで来るとよく見えるんですけど街の近くから見る人はえこういういとか 8×42 の方がおすすすめです、まあ、ここのレンズが大きければ大きいほどこう光を取り込む量が増えるんですけどね街から見ると多分明るすぎてちょっと背景が明るすぎるっていうか水星と背景のコントラストがなんかつきづらい感じがしました。で夜になってから 本当にその街から離れた暗いところで見るときはこういう大きい波 7×50 ってすごくおすすめなんですけどもそうじゃなければ 6×30 か 8×42 この辺りがすすすすごくおすすめです個人的におすすめしたいのはですねえとビクセンのアトレックライト 6×30 まあこれですねアスコットっていうシリーズでこの 7×50 の下に 8×42 っていうのがあるんですよ。アスコットの 8×42 えー、六角と 8×42 がおすすすめですかねあとはビクセン以外でもあの日の出工学さんの 6×36 倍の3 0ミリとかあと健康さんのアートス 8×42 この辺りが大体1万円前後で買えるんですよ。1万円ちょっと上ぐらいかな。まあ比較的お財布にも優しいですしすごく綺麗に見えるちゃんとした最低限の性能がある双眼鏡なのでその辺りの双眼鏡が おすすめですなので水星のお供にぜひ双眼鏡を持っていっていただければなと思います今日のですねこういう、えー、防振双眼鏡手ぶら補正付きの双眼鏡これ富士フィルムさんから書いてあるんですよ TS-X1440 っていう14倍の双眼鏡なんですねこの双眼鏡でどういう風うに水星が見えたのかっていうのも後日お伝えしたいと思います目で見る編眼視観測編は 以上になります。えー、皆さん、水星無事見れますように、ご家族でね、楽しめるイベントだと思います。えー、観測、えー、楽しんでください。